ルコース入れますねであとの一応安全柵でガムテープしかな、うんか 大, 大丈夫そうだね。うん 下をちょっと白い紙かなんかのあっ白衣のバディい白衣の場はいいけそうですねはいあいきなり緑になっちゃったはい今は現在は黄 色, 黄色っぽいですねそれをちょこっとだけちょこっとあ、危ないましたねでは激しくいってみますかはいはい、はい、そしてまた放置するとうんあっ危ないね さらに。待つ。これ比較するものね、両方、二本あると、はっきりわかるんだけどね。でも明らかに黄色 い, いから今。それで、これで終わりじゃなくて、もう、何回も繰り返すっていうのが。この実験のミソなんですよ。もう一回。軽く振って。そう、激しく振って。ね。 ほら感覚反応っっって、てそれで行ったきりででり終わっちゃゃうってこといじなすすか。れまた戻るんですよね。はい OK です。